えー、カデネ研究所の磯部です本日は植物ゲノム情報統合ポータルサイトプラントガーデンの構築ということで、えー、ご説明いたします。であの植物の、えっと、ゲノム情報のデータベースなんですが、えっと、統合化推進プログラムにおいてこれまで2種類のデータベースを開発しておりまして、えー、平成23年から28年度は PGDPA という、えーー デーータベースを開発ししておりましたでこの当時はまだゲノムシーケンスがっとそんなに皆さんがやられるというものでもなかったので、えー、マーカーやあるいはオグソロク遺伝子のまあ情報等を格納してきておりました。で平成29年度からあのプロジェクトがまた新しいフェーズに移ったんですけれども、まあ、その頃にちょうどあの NGS が非常にあのいろんな方に 使われるようになりまして、でやはりこういった情報も格納していかないといけないとなったときに、これまでの PGDBJ の構造ではなかなか格納が難しいということで、データベースの構造を一新させようということで、平成29年から開発を開始しまして、新しいデータベースではゲノムや遺伝子情報の情報を、まああの 入れると、それからあのマーカー情報はビジュアルビーセンター移してきたんですけれども、スニップスですね、あの公開されている SRA ベースのスニップの情報等もマッピングするということでデータベースの構築を行ってまいりました。で、えー、ベータ版の公開をえっ、ー、と2019年の3月に ました、A、日本語語版版と英語版で公開しておりますでますたプラントガーデンという名前なんですけれどもあの PGDBJ があのなかなかアルファベットの組み合わせで、まあ、覚えて、えー、いただきにくかったということでこちらも覚えやすさを意識して命名をしておりますで、えー、プラントガーデンなんですけれども、まあ、トップページがこのようになっておりまして であの前回の PGPJ ではあの、いわゆる研究者の方と、それからまあちょっとゲノム情報に触っていないような育種関係の方とあの入り口をまあ変えていたんですけれども、まあ、分かりやすさベースで変えていたんですが、まあ、今回はどんな方でもまあ分かりやすいということで、どういうアクションを行えば、まあ、あの自分の欲しいデータが取れるのかといったことをまあ意識して、デザインを再構築しまして、4つのメニュー。 にえー、と主に、えー、と分けましてで、シンプルなデザインと変異な言葉を使うように、えー、考えましたで。想定するユーザーとしては、まあ、従来の、まあ、生物研究者、あるいは歴史の関係者を、まあ、考えているんですけれども、それに加えてさまざ、あ、まな大学や、まあ、高校等の教育機関等でも、まあ、使っていただけるようにできるだけ、まあ、分かりやすくしたいということを、えー、考えております。で格納すするデータなんですが えー、高精度なゲノム配列が公開される植物種は、まあ、あの目的とかです、ね、あの作物や野生種といったそういったことにもかかわらず、えー、可能な限り漏ら、えー、する方針で現在、えー、数を増やしております。でえー、2020年の12月現在で、えー、植物種としては119種でゲノムとしては133ゲノムであの、まあ、そ, のそれらのゲノム情報で、えー、推定された遺伝子の情報 あとは DBJ の, の時代からあのキュレーションしておりました DNMR から QTL 情報。でまあ、後ほど改めて述べますが SRA から検出した変異情報等も、えー、格納しております。こちらの、えっとえっと、3812というのは、えー、SRA のファイルの数となります。であのー ページの正規版が、まあ、今年初めて出たということで、まあ、このフォーラムでも初めての紹介なんですけれども、あのー、ざっと、えっと、データベースの概略をご説明しますと、まずトップページから植物を探す、あるいは全てを見るといったところで、えー、45巻に、えー、直する119の植物詩のリストが取ってきます。でまあ、あの非常に多いので、まあ、キーワード検索、あるいは、えー、並び替え等で、あのー 目的の種に飛くこともできますし、まあ、よく検索される植物種というのはまあ上の方に並べるようにしています。今ちょっとまだあのちょっとマイナーな種も一部載っているんですけれども、あのそういった形でえアクセスしやすいようにしております。で、それぞれの種にたどりますと、あの種ごとにあのページが管理されておりまして、例えばこれは都岡産ケースなんですけれども。 ゲノム配列、それから遺伝子スニップ数といったようなものが取れるようになっております。でゲノムのアセンブルに関しては、一つの種で、まあ、複数のアセンブルバージョンがありますので、それぞれのアセンブルバージョンごとに表示をしております。DNA マーカーや、まあ、QTL 情報は PGPDC からのコンテンツを移行しております。また、えっと、各種に対する、えっと、メタバロミクスやタンパク質 DBA のリンクや それぞれの州で代表的なデータベースのリこれはまだできてない州も多いんですけれども、そういったものを貼っていきたいというふうに考えております。で、アセンブルされたゲノムの情報なんですけれども、ゲノムのバージョンをクリックしていただきますと、どういうアセンブル情報なのかといったものが出てきたりとか、あとはダウンロード。 もしくは J ブラウスへの表示ですね。それとあの目的とする、えっと、欲しい配列があのポジションが分かっていれば、その配列を切り出して、そこの配列だけ得られるというような、まあ、機能もつけております。あとはここのページからの該当するアセンブル配列の、えー、遺伝子情報を、えー、探すこともできます。 で遺伝子配列の方の検索なんですが、まあ、先ほど の, あのこちらのゲノムの配列のバージョンからもいけますし、こちらの、えー、と種のトップページの遺伝子を探すからそれぞれの、えー、ゲノムのバージョン別に、えー、入ることもできますで。こちらクリックしていただきますと、まあ、例えば、えー、とゲノムのバージョンですね、といったものはそのバージョン名をあのキーワード検索に入れますと、えー、全リストが入りますし、ここのキーワードケース。 あの検索はいわゆる機能ですね、なんとか簡易ですとかそういったものを入れて、えー、検索していただくこともできます。それから、あのそういったことで、えー、と遺伝子検索をしてそれぞれの遺伝子のページに飛びますと、えー、遺伝子の詳細情報が出てまいります。ここもですねあの、遺伝子配列そのものを取ってきたり、あるいは J ブラーズに飛ぶこともできます。 アノテーションの情報なんですけれども、こちらはあの、まあ、あのそれぞれゲノムがアセンブルされた際に、あのアセンブルされた方が、えっと、アノテーションもされているんですが、データベースとしてはやはりその項目を統一したり、あるいはあのアセンブルの、えーまあ、パラメータをまあ統一して比較したりということもありまして、えー、こちらでの表示は、えー、このプロジェクトで再アノテーション。 を行っててそれを表示しておりますで元 の, あのアノテーション情報が欲しいといった場合はオペスなんですが、えー、とダウンロードしてあの取っていただくというような形を取っております。とそれからあのちょっと遺伝子機能に戻るんですけれども。 あ遺伝子検索に戻るんですけれども、機能からの検索というのもできまして、需、え、要、ー、やケグからあの、どういった需要のものを欲しいのか、あるいはケグのものを欲しいのかといったもので、えー、検索することもできます。で、この、あのー、機能から取ってくる場合も、えーと早いあのー、早いアノテーションというツールでアノテーションしているんですが、その結果に基づいて、えー、検索するということになります。 で、あとはですね、えーあ、すみません、ちょっとここ遺伝子配列の検索としてしまったんですが、えっとスニップの情報の方ですね、えっとスニップの情報に関しては、えっと公開された SRA から、えー、リファレンスに対するバリアントをまあ、えー、こちらで独自に検出して、えー、それを公開しています。で、あの現在のところ、各種についてえっと、100系統。 100の SRA 情報を、まあ、MAX として、えー、解析をしておりまして、これら100をすべて、まあ、統合した VCF を取ってくることもできますし、えー、リストをクリックしていただくと、まあ、それぞれの、えー、系統の1 v c f を取ってくることもできるようにしております。であとはですね、あのまあ、このプラントガーデンを作った際に、いわゆるあのユーザーの皆様にあのリファレンスとなるあの 情報を提供するだけではなくて、それぞれのユーザーの皆様 の, あのお手持ちのデータと比較するようなツールをあの作っていけないかということで、これもあのまだまだ発展途上なんですけれども、そういったスペースを、えー、今、用意しております。で、こちらの解析をしてみようといったところを押しますと、えー、現在あの、提供しているのは SNP、まあ、を解析する。 えー、タイプラインですねこちらはあのアカウント登録をしてログインをしてそこから解析をしていただくことになりますそれからあのこの、えっと、プラントガーデンで使っている早いアノテーションというツールそのものもあの公開をしておりまして、まあ、あのローカルで、えっと、解析するための、えっと、GitHub においているところのリンクも貼っているんですが、えっと、最近あのバージョンをちょっと上げたものをですねやはり、あのー ウェブベースに情報を上げていただいて解析するというものもありまして、こちらはユーザーご と, とにどっかのコンテナを自動で作成をしてあの解析をするような形となっています。まあ、ここをクリックしたらあのこういった表示が出て、まあ、ちょっとしばらく時間がかかるんですけれども、待っていただいたら、えっと、解析のページに飛ぶような形となっております。 まあ、そういったことで、あの、本当に、あの、ざっとした、えっと、ご紹介だったんですけれども、まだまだ、あの、発展途上の部分もありますので、まあ、えっと、使っていただいて、あの、もし、あの、もっとこうしてもらいたいっていうようなことがあったり、あるいは、あの、格納するデータも、あの、まあ、私たち、キュレーションをついていないところもありますし、えっと、こういったものを早く格納してほしいというような、まあ、ご要望がありましたら、えー、ぜひ、えー、っと、 こちらのメールまでご連絡いただけたらと思います。えー、私からは以上になります。